私たち舞香はコーチのよさ声を目指し活動しております鳴子の響きと揃いの美しさ一緒に感動一緒に元気をもっとうに三世代の踊り子が皆様に元気をお届けできるよう心を込めて演舞させていただきます本日は応援よろししくお願いまいます、はい、まず初めに お届けする曲は成長よさこいなるこ踊りです。昭和29年8月に始まった高知よさこい祭り戦後の高知の町を元気づけようと徳島の阿波踊りに対抗する形で手になる子を持って踊られました2022年のよさこい祭りは中止となりましたが特別演舞として規模を縮小して「 開催されました。そのコーチの代表曲。成長よさこい鳴子踊り。踊らせていただきます。<音楽> 「こっちのよさえきてみや」「みんなもかんばもようおる」「なんころせんようおる」「きくようおどる」るる「井ゅうたちよりやさ ヨッパト「シャチンキョーシャチョキョー」「チョンチ ョ, キョチ ョ, キョチョンチョン」チョキョチョキョ「コーヒーをどうかへってみた」「みんなもパンダもようおどる」「なるコロへりようおどる」「うる」 「南を向けて」「年に米がよさこい、はい」はい「っゃよっゃ よ, よっゃ よ, よっゃ よ, よっゃ よ, よっゃ よ, よっゃ よ, よっゃ よ, よっゃ よ, よっゃ よ, よっゃよっゃよっゃよっゃよっゃよっゃよっゃよっゃよっゃよっゃよっゃよっゃよっゃよっゃ 成城よさこいの歩き踊りでした。続きま